ママママにしようかな<笑>なんであっこっちね。 フリーだね今日はデイスリーの朝ですケンなガーデンバンガローの朝食ですい い, いいの今日は朝からこの後すぐスノークリングのツアーに来ますの で, で水着てますそれもらうの お湯もらってき。ちゃちゃちゃ入れてから入れてから。から<笑>思われるね。<笑>じゃあお湯だけもらってき。<笑> ミアミアはチーズやくスタルベイマンタンモンモンモンモンモンンンモンン マ a ダーはステップのバターを食べている。 無駄になってるわ かなみゅ。<笑>でもそれでいいんだよ。ちっちゃい方が取れないから。うん。うん、ちょうどい い, ぐらい。もう履くの。早くない。チェックしてるの。 い, るいる こ, こいるなっち行きぎじゃないこっち帰ってきて。 行き過ぎじゃない ちょっと波波高すすぎんねいいよー<笑>すごいてなんえごい波でー船どれだろう 何が取<笑><笑><笑><笑><笑>すごい芋洗い状態。<笑><笑>いい 好きいだね。みんな。 ねこれ海藻？海藻だよね。すごい。なんか待ってない？虫これ。すごい。海藻ですね。はい。これからマングローブの森をツアーします。どうだった？死のうけるわ、みちゃん。良かった。 楽しかったね。超綺麗だったね。うん、最後一番綺 麗,、ねうん番綺麗ね。今までシュノーケリングした中で一番綺麗だったね、うん。ここからスタートします。はい。はい ジャングルクルクーズ何分ぐらいです か, 何分ぐらいかな15分から30分 サップもできるんだよね。サップ怖いね。なんかボトンって行きそう。<笑>立って乗るやつ。ポートレーキじゃないと思う。人を取らないんだかすごい。なんか空気が違う。空気が違くてないの？ <笑>こっち向いてはいチーズちょっと待ってねはいチーズもう一回もう一回もう一回<笑> でも汚くないらしいよこの水きれいにしてくれるらしいよマングローう<笑><笑> なんで反対側行くんだもう U ターンするの 小さ い, のがいっぱい。えー、テロッテロ<笑>光っっててないだんあなんか光ってる。 なんであんな光ってんだろう宇宙人みたい光ってたよだってメタリックだったよ好やから。 こでめっちゃ綺麗じゃんほらタら。日本 きれいだったんだ、ね、<笑>きっと違う道なんだね、うん、違うルートだね見て見ていい、ね、海行くよゃ海行くよもう一回死のりうけ、ん、ど、うん、メガネつけないで泳いで帰ってくる海。さっききれいだったこところこねあっちからみ 見, 見てたじゃない寒い<笑>寒いぐらいです 曲も多いからね。ちょっとね。朝。綺麗。朝。<笑>綺麗。朝こちらね聞いたことあるからなんで？本当森みたく見える。すごい。 すごい不思議じゃないあっち行きのところは川だった。 川 っ, っていうか、うん。でも淡水と海水が混じり合うところに。うん、なそうなの。そういうふうに書いてあったよ。こ、うん、れは日本のかな。うん だって、このマングローブスポットで潜ったの初めてだもんね変ボンゴリので何回も来てるけどやっぱ一番きれいななんか あ, あそこで終わりなんだねそこでもあれじゃないつながってんだと思うよさっきの。 すごい、海藻がいっぱいやば、なんじゃもんじゃなんじゃもんじゃになってね、うん、<笑>なんだっけあ、そうか、キムクジャラキムクジャラいっぱいいるようちのキムクジャラ、元気かしらティノティノちゃんもティノのあだ名、キムクジャラ<笑>お腹すいたね だいいいいいたたた分分分から15分ぐらいかな15分かららななっっって言ってた言ってたん30分もいないと思うパパがった ん, ん楽しかったまだだよ<笑> ピザマルガリー タ, だ、ね、マルガリータそうほんはねやってないんだよねやってない時間帯なんだけどなんか特別だよっつって私たちだけ入れてくれましたじゃあピザ姉ちゃんはねピザしか食べれないから<笑> 美味しそうこのピザ。本当に熱 う, うわー、美味しそうクリスピー。熱くて食べれないけどおいしい。<笑>美味しい？どうですか？うま、ん、い。うまい。やばい。やばい。うん 全部食べれんの全部食べれない美味しいねよかったねり ー, ーちゃんはバリ料理が食べれないんですよインドエンシア料理もほとんど食べないしホテルに行ってもホテルのご飯も食べないし と困るの旅行行くとき。今は顔マニス。<笑>だからもう今回はちょっとチャレンジしようね。なんかね。インドネシア料理ね。